Hmm? <makes noise>

兄さんですか妹さんの容態が良くない急いでください

一人で生きてるんだねそうじゃないんだマリーこのまま行かないでくれ。

入って今救急車呼んでるから、はあ、大丈夫か怪我してないのなあ全然電波来ねえんだけど<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>なんだこれ<笑>いいキテあったのか

だよんはいおいえかあああこの体あせなんだよこの声あそあああああああああかああああああああああ

いいから今は言うとおりにしろ

私だけが君たちを救える君たちの魂は循環する来るべき世界の礎となるすでに器は整ったそれは魂の住まうべきところださあ集い

良き終わりはそこにある

お前は終わる そ, そんなどうすればお前に選択肢などない俺に従え嫌だ僕にはやらなきゃいけないことがあるやらなきゃいけないことを知るかいうだうだ言うなら他を探す

お前は終わりだ。他。誰もいないぞ。<笑>こいつ。悪霊だか死神だか知らないが、この体は僕のものだ。あんたの指示は受けない。そうかよ。だったら力ずくで奪うまでだ。<笑>お前には消えてもらう。<笑>

はっ<笑>仕方ねえまずは付き合ってやるだが忘れるなお前の命を握ってるのは俺だあんまりダダをこねるようならお払い箱だからな分かったら早く進め二しするな

気ちないが、まあいいだろうだよこれ逃げ切れない俺の指示に従え

そうだ妹のところに行かなきゃ。

妹に会いに行く途中で事故ったのか僕の体を奪おうとしたやつに話す必要ないだろう<笑>それもそうだなあんたは何者なおいさっきのを見てなかったのかその霧に近づくだ話に戻ろうかあんたは何者なんだよ先にお前が話したら教えてやるよ

どれにしてもひどい景色だここまでとはなこれが本当に渋谷なのか

みたいだな妹ってのは病人なのかああそれはタイミングが悪いな病室は4階だったな

してるんだああやって体を失った魂を集めてるんだよ何のためにあの世に連れ去るかそのまま自分たちの餌食にするかどちらにしてもあの魂は救われない止めなきゃ

あいつらはまだこっちの存在に気づいてない見つからないようしゃがみながら背後に近づく。見つか…った。戦って倒す…なんとかなったな…ずいぶん不格好だけどな

お前も力の使い方が分かってきたみたいだな。

いいぞこういうところは、マレビトが多い、気をつけろ。マレビトさっきから相手をしている化け物を俺たちはそう呼る。

待て完全に力を出せるな、はい、チャージが終わるまで待て、うん、一気に引き抜いてやれ、うん、だ今のは奴らの心臓みたいなものだ引っこ抜けばひとたまりもないさ

食べ物がある使えるものは使っておけこんな時だからなそれもそうだな

状態で補給をしておけろ。

どうなってるんだ警戒しろ。ここはまともな状態じゃないぞ

と全て信じるな

にしてあちら側と接続されているまさに理想的な観測者だこれで計画は完全となる触るな誰だ人間

もう一人お前はふん愚かな魂を解放してやったというのにまだ肉体などにしがみついているのか今度こそ逃がさ意志の力か興味深い

だが、お前は後回しだ<笑>周りに触れるなと言っている<笑>そうかお前のアンるルナ私なら彼女を救ってやれる

の時間で3秒呼吸1回分で終わりだ嫌だまだ死ねない一つだけ方法がある体をよこせ妹は助けてやるあんたを信じろってのか無理にとはいわこのままお前は死に妹はあいつに蹂躙される

だけだ僕は消えるのかさあな祈れ妹は麻里僕は井月明人だ<笑>今さら自己紹介かよ

はい KK、だ名前は捨てた。KK

あれには閉じまりしろってうるさいくせにこれだよ

しっかりしりてくれよ僕は消えなかったのか神様に感謝するんだなチッター見られる顔になったじゃないねえか黙れえ、体はもらっていいんだよな

約束はしていない現に僕はここにいるおい裏切んなよ裏切ってないまあいい居心地はだいぶ良くなったぜ妹を連れて行った奴の居場所を知りたいあいつは目的のために大掛かりな儀式をやるはずだじゃあそこに行けば

ああ今みたいに返り討ちだ焦るなよ今度は俺の行きたい場所に行ってもらうぞ

ないみんな消えたのかなだろうなあいつの計画通りなら外との連絡も遮断されているはずだずっとあいつを追っていたのかああやられちまったけどな無駄話は終わりだ行くぞ

行き先は、有限坂だ霧がまだ残ってる不要意に近づくな、危ねえぞ

とはダメだ引き返せ

調べてみるぞあいつらがいる邪魔だな片付けろあ守りを固めるんだ避けるのが無理なら守りを固める

フリなら守りを固める。はい

できるみたいだなおい、やしの中を調べてみろ。この鳥から霧りが出ていたの か, か使えそうだ。ここはもういい。目的地に行くぞ。なんだこりゃ。

Oops! <sharp inhale> <sharp inhale>

遠すぎるか何に向かって吠えてるんだあれを見ろ。

らに好き勝手させるな。あ、そっちじゃない？あの霊を助けるんだろう。戻れ。

えこいつらを助けられるかどうかさっきの形を使ってみろ吸い込まれたうまくいったかあとは近くに公衆電話はないか今時そんなものいいから探せよ

あったよ受話器を取れ俺がつなぐ何これエドが作った装置だそこに片城をかざせ<音>霧で霊になったやつはこれで外に送れば元に戻るはずだ

この装置。

なことを私だけが彼らを救えると言ったはずだ。邪魔をするなお前は誰も救えない邪魔するなだと。なら

渋谷中の霊を集めて邪魔してやるよ道案内の続きだ有限坂に行くぞ

ってて人は、どこかかで生きてるのかその予定だほとんどのことが想定外だどうなってるか分からんこれって何今はいい先を急げ。

願いだ

あんたの家部屋の封印を解除してください。

中に何があるんだ入ればわかるよ

秘密基地って感じだな子供っぽいなアジトって言えよ地図の範囲があいつの結果になっている

もう見ただろう結界内の霧に触れれば消える結界渋谷にいた人みんな消えたってことかうん消された人間は5万か10万いやもっとなんだよそれ、まあ何人消えようが俺には関係ないがなただこのどこかにあいつがいるお前の妹もな

分かって。

周りにやってくれるか嫌だよこれは俺が調べた事件にこれってあんたの本うん、ね、ガキの頃にカッパを見たことがあってなあんた子供の頃から普通じゃなかったのか向こうの世界の食べ物だな俺たちなら食えるぞ

この世の世食べ物とは違う効果があるかもな。

気に入ったか持っていけこんなものどこだよ職業柄ま色々つてがあってなあんた何者なんだよ国の番犬かつはぐれ者のお友達ってところかどういう人間かは知らないけどあんたがまともじゃないってことだけは分かったよ

目を調べてくれ役に立つものは

誰仲間だえだったというべきかあいつは奪うことをためらわない俺たちもそうあるべきだった戦っていたのかこの人たちと一緒に武器も調達できたしそろそろ行こうか

ごと押し潰す気か結界を破る方法があるはずだ探せ結界の要だこいつをこ、はい他にもあるはずだ

何が起こってるんだ結界のせいであの世の干渉が強くなってるんだこのままじゃあの世に押し潰される。

さっきの弓を使しっかりと狙いを定めているんだいいぞここはもう大丈夫だ。

があるはずだ。探すぞ。おい！そんなことやってる場合か？

どこに行けばいいんだよく調べろ何かあるはずだ

まあ、ないぞ

誰やれだなこれを仕掛けた奴がいるはずだ外を調べるぞよかった結界は消えている。

まだ近くにいるかもしれない。下に行ってくれ。

えるのかよし俺の言う通りにやってみろこれはさっきのはこいつの仕業かおぞ

汚れださっきの力を使って調べてみろ何か見える汚れの中心だ破壊しろ

われてたこういうやつらも多そうだな先に進もうぜ痕跡が消えてる俺たちが追っていることに気づいたのかもなまあいいせっかくだから寄り道していこうぜ

この辺りに大きな神社があっただろう何か役に立つものがあるかもしれないそこに行ってみるぞ神社にそんなものがあるとは思えないけどわからないぜ今使っている弓だって神社で見つけたんだ盗んだのかさあどうだろうな

あんなところに鳥居があれも浄化するぞ天狗か人がいなくなって妖怪が出てきたのかあいつを使えばビルの上に行けそうだなうびっくりした案外うまくいくもんだ

妖怪を使いようだな。

だよごめん。

確認した時間はかかるが例になった人も実態を取り戻せるだろうこのまま進めてくれ録音された音声かなエドは人と話すのが苦手なんだよ

深いなこういう時だからねやばい戻らなきゃ

《いけそうだ》

多すぎるか

が減ってたのか長くは持たない引き返せ<笑><笑><笑>命が何個あっても足りないな<笑>なんでけせっかけに関心は大事な人だぜ

るがあるな持っている数が多ければ効率的に霊を救えるぞ<音声>買い物の待ち時間が一番つらいな悪かったね

せずに食べな。

文字じゃねえか。